大選手より好奇心の皆さんですよろしくお願いします代表さん、代表さん、今日はあそうですね、旦那様の方で今日は朝何時に出られました今日は結構もう夕でしたね、7時半ではいあるほど、えー、出発し ま, ました朝ごはんをしっかり食べて途中でですね途で、はい、<笑>車の中で、はい、はいはい、しっかり睡眠時間をとって、はい いらっしゃってくれたんですね。そうはずですね。昨日は、<笑>ちょっとこうお酒の方を控えめにして、<笑>はい、今日にまえてまいりました。はい、そして、あの今日この後、お楽しみがあるんですよね。あるような、ないような。<笑>はい。<笑>じゃあね、ぜひ、そこでね楽しんでいただければと思います。はいはい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はいえー。ただいまご紹介いただきました、お隣、秋田県の大泉市。えー 毎日花火が上がってる街という、ね、キャッチフレーズの大曲がりから今年4年ぶりにこの鶴岡の方に参りました本日2回目の演舞となります我々の地元大回りで、えー、昨日の夜ですね8000発の花火が上がる大回りの花に春の章その花火に贈られて今日の朝出発して参りました、えー、この鶴岡の皆さんのために4年ぶりの思いを込めて 2回目演舞させていただきたいと思いますどうか大きな5000円の応援の方 e I'm a... よりもさらに大きな大きなごせんと私の方感謝申し上げますありがとうございました<笑> そ, そして2回目は1回目よりさらに羽田市の応援増えまして東京の秋田から1回目と同じ水楽天の羽田市さんとさらにはまげもんさんの羽田市さんも協力していただきましてしていただきました合わせて大きな Çok、teşekkür ederim